得たものそれは博士号という肩書だけではなかった私の化学への情熱を輝かせる原動力を得たんだ。